平成31年1月13日、阿蘇市の成人式が阿蘇体育館で行われ、今年成人式を迎えた221人が出席しました。成人式を前にアトラクションとして、阿蘇中央高校書道部の生徒による書銀が披露されました。そして式が始まり、佐藤義之市長が式辞で、どうか皆さん、 描いた大きな夢に向かって、くじけず、諦めず、必ず掴み取る、貪欲さと自分を信じ、人を愛し、優しさを胸に、充実した人生を楽しんでいかれんことを望みます。 述べた後、マリーゴールドと USA の2曲を熱唱して新成人者たちにエールを送りましたこれに対して新成人者を代表して山口優香さんが「私たちは成人としての義務と権利があり家族や地域への感謝を忘れず阿蘇出身ということに誇りを持ち 世界へ飛翔していきたいと新成人者としての言葉を述べた後、エイリー・ケイスケさんが交通安全の誓いを、最後に赤星・仁也さんが謝辞を述べました。今年、阿蘇市で成人式を迎えたのは、平成10年4月2日から平成11年4月1日までに誕生した人で、295人が大人の仲間入りをしました。 これまでたくさんの方々にお世話になったので、えー、成人としての恥ずかしくない行動を取ってです、ねえー、これからも麻生を一層盛り上げていきたいと思います。成人ということで、しっかり責任を持った行動を最後に、各中学校ごとに記念写真を撮り、久しぶりの再会に話を弾ませていました。